こんにちは。こんにちは。はいえー、今日はね、えー、と茨城県の某所か。某、ね、所をお借りしまして、はい、新保の佐々木についてですね、やりたいと思います。ゲストの新藤さん、はい。こんにちは。佐々木と言ったら、新藤さんです。佐々木の、ええー。 刺<笑>し木の<笑>あのいろいろとは値段、えっと、をいただきたいなと思ってはいはい、えーはい、お越しいただきました、はい、じゃあちょっとやりますかねえー、っと何をするんですかえ刺、ー<笑>えー、し器なんですけど刺し器なんですけど、えー、今更聞けないあそうですねごめんなさい今更聞けない刺、えー、し器の方法というということです ね, ですねはいみんな普通人は聞いて刺してるけど、えー、ちょっともう一回深掘りしてみますそうですね刺、ね、し器とはどういうものかっですね刺、ね、し器とは木を刺すこと<笑> <笑>今更ですけど<笑><笑><笑>この木はですね一応山の山鳥の木なんですね、はい、ここに枝があってこちら流れにしようかなと思ってた木なんですけど、はいえー、ちょっとここが枯れちゃったっていうことと杉パ葉になっちゃったんですねこれが、うん、なんでとりあえず、えー、と枝をの伸ばしてありますこういうのを見るとわかるんですけど少しやっぱりあの本性というかね葉が紐の幅葉っぱが ああいう一応出てきたということ で,、はい、で今ちょうど3月の中旬なんですけど、えー、これ以上あったくなっちゃって切るとまたぎっ葉になっちゃうなるほどあの活動しちゃうんで切るのにもまあ今ギリギリですし挿、えー、し木するのも今いいかなということで選定しながらですね挿、うんえー、し木といいううふうに思います挿 し, し切とはっていうことなんで、はい、どうもいろいろと文献を見ますと植物ホルモンと栄養の有無 これが挿し木にはかなり影響をしていると、<笑>もうもう読んできたことをそうなんで<笑><笑>すけど、枝の挿し方の栄養、挿し方の栄養ですね。はい。それと植物ホルモンということなんで。 ホルモンちょっと名前忘れましたけどね。オキシンとね。オキシンと、ねあの。なんだっ け, <笑>ま、ねけ。なんとかさ、そ う, そうとか植物のホルモンが。そ<笑>したら、うえ、植えますよってことで。そう、そうなんですよね。<笑> そ, う そ, うそう、そう、そう、そう、そう、そう、そこに。根源体というのができるんですね。<笑>根源体。根の、根の源の体かな。根源体、ね。根源体、それができて。 えー、初めてそこから根が出るということですね。はい、カルスみたいなものです。そうそうでカルスになってそこからえっ、ー、と根元体ができるものもあるし、もともと根元体を持っている欅だとか、う<笑>んと柳だったかな<笑>、そんなようなものもあるそうです。で、えー、もうちょっとあの話をすると<笑>、えー、なんとかさん、えっ、ー、とゆうきさん。<笑> <笑>っていうのがまだ絡んでいて、えっ、ー、とね、<笑>ほら、松ってつきづらいじゃないですか。松とかは、ね、えっ、ーえー、と、ゆうさんが多いんで、で、雑巾類とかはゆうさんも少ないんで、えー。そこがやっぱり、つきやすいつ、えー、きづらいの、えー。はい。で、基本的には雑巾はさしきは大体できて。うん、そうですね。松だと、しんとか、杉とか。そうですね。 あら図書の方も<笑>心拍とかは 難, しいは難しいこと<笑>無理に言っても覚えなかなか見てる方も分かると思うんでね。と、はいうことで一応結城さんと根源対決。<笑><笑> これなんかも刺したらよくなると思うんで、これで切っちゃいます。はい。はい、えー、っと切ってですね、この辺の葉っぱはもういらないんで、こう切っちゃって、はい。挿す時に邪魔になるから、挿すね。そうですね、邪魔になるからですね。うん、それと、できてもここら辺は使えない葉っぱなんで、あ、それでできるだけ、えー、こういう元気のある芽、うん、の方がつきやすいと、そうですね。はい、いうふうに一般的に言われてます。こういう飛び出たやつですね。飛び出たやつですね。こういう元気な木だから下枝よりは上の枝。うん 中よりは先端とというところでで、少しね葉っぱの数を減らした方が葉っぱの蒸散が抑えられる水の蒸散ですね抑えられるんで少し葉っぱを減らすとは い, いうことですね。であとは刺すの時期も今もう3月ですけどこれをもう学術的な話とにしますと。<笑><笑><笑>えっとね落葉樹。 落 葉, 落葉樹は 20°C ぐらいがいいらしいんです、はいはいはい、で針葉樹は 25°C ぐらいがいい気温が気温んですねでえっ、ー、と常緑の広葉樹、うんうん、これは 25°C 以上がいいって言われてるらしくてだから刺したもうなんか刺した後の話もいきなり入っちゃいますけど、はい、温度は2 5五度ぐらい 心, 心拍の場合は、うん、であって直射日光だとか えっ、ー、と風とかってねやっぱ乾燥しちゃいますんで、で何かうんあのちょっと日陰にしてえっ、ー、と何かを覆って湿気を持たせるといい、うん。シートさんなんかやってましたよね。そうですねあのドームみたいな の, かぶせいなの被せて、うん、湿度を保つっていう。はい、そういあのなんそんなの売ってるんですか。売ってました。猫のあれね。え, えのれあれよくああなんかこう普通に園芸園芸屋さんで売っ て,、うん、売ってましたはいセット で, で。いわゆる保湿が大事だっていうことですね。オーナーさんとかね。はい あの水槽に水を張ってああ上をね、そ う, そう水す、ね、そしてる場合もありますはいということではいこういうのをポモンと入れると水の中にですね、はい、で普通の水でもいいんですけど発根率がいいので、はい、今度また お, お薬の話をすると発根剤っていうのがはいあ発酵剤置いてきちゃった<笑> 発, 酵発酵剤もねあメネデルメネデ ル, ネデルごめんなさいえっ、ー、とね 2種類あって、えー、といわゆる活力剤 と,、はいえー、と発根剤というのがあるんですね、はいはいはいえー、活力剤というのはこういうメネザイルとか、うんえー、いうやつとあの発根剤発根促進剤ですね、はい、それが、えー、オキシベロンとかオキシベロ ン, ベロンってあっちで見ましたっけ新藤<笑><笑><笑>さんオキシベロンはね高くて買えなかったんで新藤さんに持ってきてもらったんですけど、はいはいはい、こ, こういうオキシベロンとかオキシベロンあとルートンとかですね、うんはい、そういうのを ちちちょんちょんちょんと先端つけてやると発根力っていうのもなんかあるみたいですけどね発根促進剤があると盆栽世界さんではですねサーモテックサーモテックねえというあの盆栽<笑>世界さんもいるんですよいるんですか<笑><笑> ちょっと や, や, や, ややこしいんですけどそうそうそう<笑>、はい、サーモテッね。っていうのは、あれは、なんですか活力剤、まあ活力です、活力剤。活力剤。でもあるし、運んでにもなる。と、まあまあはい、いうことですねんん。そういうのはあるということですね、はいではい。補足ですけど、これを必ずやらなきゃいけないわけではな い,、はいな い, ない。水でもいいんですね。そ, うそのまま水に入れて、さすぞでも大丈夫っていうことですね。確率上げるということです、ねはい。それが、まあ、えっと、心拍とか、うん、つきやすいので。 そういうのは何もなくても大丈夫ですよ。一応。これは、サーモティックの。サーモティックの。はい。溶液に。入っておます。はい、そうですね。少しどこら辺までやるかなんですけど。うん、例えば、少しここが、もう、スギパが治ってきてますんで。うん、思い切って、この二股のやつですね。この上で、ちょっと切っちゃいましょうか。よよそうですね。で、これ辺のやつ、いらないやつを、抜いていっちゃいますね。三冠みたいなのか、ね。そうですね。まあ、そうですね。三冠なのか、総冠なのか。 まあ、これなんかねついたらよくないそうですけどね、はい、鉢に植えていくんですけど、うん、もう一つはあのー、鉢にたくさん植えちゃうとその後の作業っていうのはちょっとしづらいっていうのがあって、はいえー、とこういうちっちゃいポットにですね、はい、1本さしてでそれも針金で少し曲をつけてですねさすというのもやってみようかなというふうに思います。ど, んどんなんか僕の体感なんでですすすすけけ針金てととききににくくいいい思まよね あの聞きづらいとただまあ割と発根しやすい心拍だからやってみようかってい う, やってみようか、うん、葉っぱなんかあれですか新童三流のこうやったら発根力葉っぱですか葉っぱとか何でもいいです<笑>あの挿<笑>、ええ、し器でこういうふうにやったらいいよとかでも挿して、うん、まあ3 4日ぐらいはずっと腰水にしてますね、うん、あっ腰、うん、水ってことはもうびちゃびちゃではで。はい これなんやっぱ腰水っていうのはあくまでも腰ちょっと浸してるぐらいの下の方をし浸してる、うんはいうん、あとはやっぱ湿度のカットご と, とそうですね、うん、湿度とあとあんまり直射軸をたくさん当てないようにしてそうです、ねうん、保湿と温度ですかねさっきただなかなかうんと25度保つっていうのは難しいと思うんですけどね、うん 多分25度になったときに根が出ること思うんですね。そうそうそうそうなんですよね。だからもう別にそうこう気にせず刺して、うん、暖かくなれば根根が出てきますよ。そうですね。ぐらいの感じですか、うんうん、冬とかでも切っちゃう刺しちゃうから年中刺しちゃうからね、はい。そうですよね、はい。多分適当な葉の量ってあるんですよね。葉がないと根が出ないですよね。うんうん、そうですね。うん、でただあ葉が多すぎると。 今度は蒸散が増えちゃうんで、うん、適度に、まあ、引くとありそうですよねそうですね、ある、ね、と思いますよね寝、ねね、落葉樹とか紅葉樹なんかは切りますよね、うん、ああ、そうですよねれ、うん、そうですよねちゃそう、葉の蒸散はやっぱどっちかって抑えるためにいっぱい切りますよね新、うん、徒さんも得意な CN 律<笑> CN 律<率の笑> CN 律の CN 律の新徒新徒さんはい、すみまんそう、だから多分葉っぱがこんなにあるのに お根が、ね、根がないじゃないかっていうことになるわけですよね、うん、木からすると出さなきゃってなるんですよねきっと減らしすぎも良くないとあとはやっぱり枝分かれのところで刺すようにしてます、うん あ, うん、あ、ここね、うん、枝分かれのところでそれは理由はここまでやっぱりここにやっぱり熱が熱が溜まるからよっ、うん、近くでやっぱ発酵しやすい、うん、ボーンよりはこのところで出た方が、うん、素材としてはいいものができるし、うん、ここにやっぱり 溜まるものをあ 豆, チチ豆ああなるほどこれはねちょっとトゲと違うんですけどバラなんかだとトゲ取りますねああのなんか栄養素がたまってるとかって言ってトゲに、うん、うんあのそれを取った方がいいって昔、うんうん、当時に入って一番やった最初にやったのが箱根山椒晩の挿し木だったんですけど、うん、トゲは全部取りましたね取れって言われて。 さっっきもちょっと出たけど、時、うん、時期ですか、ね、時期でですすねね。湿気のある6月がいいんじゃないかって言われるんだけど、はい、その後すぐ夏があって7月8月の真、うん、夏をじゃあ乗り換えられるかどうか、えっとやっぱりそこから成長していく時期が少ないですから、はい、であれば2月3月の挿し木っていうのはいいんじゃないのなるほどでその時期に挿した上で、えー、っとそういう湿度とできればその温度と、うん、管理できればまあ最高だいうことですよね。うんはい まあ、基本的に切ったら年中刺してますよねそうそうそうで本当にやってる人ダメ元でじゃないですかそうそうそう結局ね、うん、出なくてもでやっていく中であれ意外とこの時期いいんじゃないみたいなそそそうううのが出てくる感じですね多分いろんな人が自分流の説を持ってるんでしょうねきっと<笑>それで赤土がですね<笑>はい、はい 日本船の中玉とですね、こっち両方持ってきたんですねとりあえずこちらで刺します。さし木、刺し木、刺 し, 木ま、し 刺, し木刺し目、種まきの土柄率、発酵率アップ、アップ、アップ、そういう商品があるんです ね, うですねそうですね、うん、で、えっ、ー、とちょっと注意しなきゃいけないのが、ここの花 沼, 花沼 本当は、ね、赤玉ででもいいんですパン切られた割とこうつきやすいんですね保湿性があって、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないのが鹿沼が酸性なんで、うん、サツきなんかに使う土なんですよ、うんはい、それなんで発根はいいんだけどもその後の生育を考えた時にはあまりどうかなと、うん、ええなので発根して出たら鹿沼のない うん、に植え替えたほうがいいです。それはえっと洗濯がアルカリのがいいから。そうですね。そうですね。でもいいですか、はいはい。赤玉入ってて。赤玉入ってますね。炭も入ってます、ね。炭入っている。<笑>あだからサスキにがいいんですよね。だからね。<笑>やっぱりやっぱりサスキ用には最高なツなんでしょうこれね。結構手に入るやつそうですね。ホームセンターで売ってるや つ,、うん、るやつですね。たくさん買いすぎてちょっとあげちゃったんですけど。うん、<笑><笑>私のこれ最後これで多分。うん 生涯最後の刺し切になるかもしれない<笑>いや、<笑>そのつもりだけなんだけど<笑>はい、はい、はい、ということで、これをザーッと入れてなんか良さそうな土ですもんねいろいろ混ざってて価値、ね、な、ねうん、うん、かね腎臓が入ってるやつもありますよねあこんな感じね、はい、ーだから使うんですけどやっぱその、はいはい、あんまり土の性質が深刻には良くない、うんうんはいはい、なるほど ピートモスも酸性なんで、うん、生育はあんまり乗りにくいみたいな。心、う、拍、んえー、臓器はどうなんですか？臓器は？臓器は別に問題 な, いなかったです。ただ心拍だけは、うん、なんかどうしてもなんか成長しないとい、うん。なるほど、うん。根が出た後の生殖を考えると、あまり酸性の強いっていうことですね、うんはい。はい。臓器だったらいいかもよ。はい。そうですね。で刺すのはね二通りあって、こういうものに。 直接こう刺しちゃう場合もありますっていうのは土が乾いてる方が土が動きやすいですから、はい、一番あの何を言いたいかというとここのの先端、この面を痛めたくないんですね、はい、なんで、今日ちょっとやんないんですけどこういうカッターとかでもう一回切れる刃物で切り戻して、うん、ハサミだとこう断面を潰してってる可能性もあるんで、はいえー、もう一回切り直してやるとより丁寧だと思うんですけどいずれにしてもこ の, この面を傷めたくないんで私の方だとこういうふうに えー、と挟み込んで 小, 小枝を守りながら先端で両方でガードマンがいるわけですね。ピンセット で, そうです、ねえー、と, ーと刺してとと抜くと、うん、いう方法とあとは水につけてですね、えー、と穴を刺しながら刺すという方法があります。 こう で, で、穴を開けながらですね。土が濡れました。濡れました。したそうですね。ちょっとこれはね、えっ、ー、と、灰をかけて。うん、先にあげちゃってもいいか。ポンポンポンポンと。そうですね、穴を開けておいて。うん、こうですね。ーとはい、で、す、よく。ちょっと接近すぎた。 ここ方方方、ねね、こののの、ねはいねねまあね、<笑>の、方、方方方ががが一一般般的的でですすすねね、ねそそそそうううからったれれああ、ああもりまとるルルートンがある方はルートトンンは、を先端心拍だったら本当にっとしそうそうそうそうしますからね。 一番気をつけなきゃいけないことって土乾燥させないこととかな、うん、思うんですけど、うん、そ, う そ, う そ, うそうですね、うん、だと普通の植え替えと一緒ですけどやっぱりこれ動いちゃうとダメなんで、うんうん、やっぱ風は良くないですよねそうそうそう、えー、全然バランスが悪かったですねこれ。あのいや 大丈夫ですか？いいよいいよいいよ い, いいよ大丈夫よ。すいません。最後にもう一回水を足してですね、ぎゅっとこう湿めるようにしたいので、うんうんうん、つけてはいこうやってつけると、はい、ちょっとおお す, すぎましたねたあそうですね、うん、抜けいいですね、うん。水につけると水につけるとはいこれでじゃあっとこう浮いてくると思うんで水の表面よりもちょっと浮いて 行ってますねっ、はい、これでスーッとあげると、はい、こういうこで土が締、うん、まるわけですね、はい、土の中にも水がたっぷり入るし、えー、引いたところで土で流と締まるとこれは我が家でお風呂に使ってる。てるえる、ー、もう今日は<笑><笑>洗って今日使うかどうか<笑> 100円で買えますからね風呂受けですね風呂受はいえー、とでもう一つはですね、えー、と針金 ちょっとなんか相関のやつ作っちゃったんで失敗したんだなこれはこれはですねちょっと失敗っていうのは単管のやつをねやればよかったんですけどみんな…あぁそうですねんこれがいいかね<笑>はいいいかね<笑><笑>じゃこれを二つうんね金をかけて うそうですね。針金をかけて、えっ、ー、と曲をつけて刺すのをやってみましょう。これやっぱ心拍とか足元の曲が大事だよって。そうですね。あの一年一年というか刺してこれを曲げようとすると、鉢上げしてからじゃないと曲げられないんで、うん、先に曲をつけておいてこういうのにやってけばもうそれでもうできちゃうと、うん、いうことなんで、まあ二本ってかけたことないんですけど、うん、なんかねこれでつけばね。 こうしややすすすすすいいいいいいいななつつららチャレンでででででできそうですねね発率のいいやつだってちょっったれちてょとまま何も言んか<笑><あ>じゃあこれで赤玉<笑>、はい、刺し器これにしましょうか。<笑> わ、わちゃわちゃしております。共同作業。共同 作, 作業。お触 り,、うん、りは禁止ですよ、うん。お触りは禁止ですよ。お触り禁止。<笑><笑>お触りが全然どんどんどん。はいはいはい。はい、それで、ちょっと長いんで。それで、内側に。して。止めちゃうと。二本かけるので、ね、なんか。 あまり見ないですねそうですね2本なんか偶然ですけどこうやって片方だと安定しないけど2本だと2箇所で止められるんであ れ, あれちょっとちょっと浮いちゃってちょっといきなりいきなり値上がり作っちゃう値が出てないの値がないのに値上がりになっちゃったちょっと失敗しましたね。はいあ<笑>ね 普通のポットがややりすすいですよ ね, ねそチチチですかちょっと入れちゃうか。 もうちょっと土っていいですいか。ということでこういうのができましたということですねよね。はいはい<笑> はい、もうちょっとか<笑> ち, ちょっと、もうちょっとでしたね。<笑>もう編集すればいい。な<笑>何なんだろうさ<笑>グダグダになって<笑><んか><笑><笑>ます、あ、ね。まこの心拍、あの、もう発酵しやすいから、こういうね。<笑>できるかなっていうことですね。<笑>はい、ということで、これをあと二つ。同じのやっても、あれでしょうから、はい、やりますということで、いいですかね、もうね。 <笑>このことで飽きてる。<笑>てる<笑> 捨, てい捨てたりです。と<笑>、まあ、いうことでまあこんな方法もあればこんな方法もあるよと、うん、まあつけばですけどねはいはい早くできますということですね、うん、で今回は、はい、今さら聞けない金箔の さしきまあチンパクじゃなくてもみんな同じですよね。はい、基本的にはそうですよね。はい、出るためには混血対話ですよ<笑>もういいか<笑><笑>さん。みなのでためになったでしょう。ためになったでしょうか。はい。はいはい、切った木はだから心拍に限らずですね、はい。何でもこうさしてみてで自分流のさしきっていうのをね、うんえー、考えてってもらえればというふうに思います。うん、ぜひチャレンジしてください。今さら聞けないさしきですね。<笑> 次回はちゃんとしたやつが次回、あのー、はちゃんとした指し木が紹介できると思いますので次回は随所の指し木ですね、はい、なかなか見られないと思うんで、うん、貴重な目でに な, かといなんかると思います うん、手がつあるはい。じゃあ ちょっと切っちゃち っ, って。 どんどんねはい、はい、<笑>途中持っていただい。あ途中、はい。小指あって。あもうちょっとした。小指はいいですか。 ボ<笑><笑>ンスキー場入るため、ね、<笑><笑>にはこれぐらいやらないとい。<笑><笑>はい